やまやまやま TV どうもやまですはい今ですねお昼の1時ちょっと過ぎたあたりなんですけどお腹減ってきたんでお昼ご飯を作りたいと思いますはい今日のお昼ご飯はこれ味噌ラーメンを作っていきます札幌一番の味噌ラーメンなんですけどこのラーメンねめちゃくちゃ野菜と合うんですよだからちょっと野菜もね入れて作っていきたいと思います 札幌一番味噌ラーメンお湯を 500cc 沸かしますブーンブー、はい、お湯沸いてきたんで麺を入れます3間茹でますその間にトッピングの野菜を作っていこうと思いますこのカット野菜を使っていきます これをね、炒めるんですよフライパン で, でここに、醤油とにんにくと生姜を加えて、野菜を炒めます生姜、にんにく醤油を炒 野菜ね、こんな感じになるまで炒めますはい野菜入り味噌ラーメンの完成でーす あっつあっつあつモテない暑くてね。いただきます。うんやっぱ野菜が入っているとちょっと違うね。あっつい。うん。 シ ャ, シャキシャキ。